えっとね、この前にも、ポッドキャストでお話ししたように、えー、今、車内で充電中ですので、えー、バッテリーの音が、ワンワン、ワンワン、うるさいかもしれないんですけれども、えー、あらかじめご了承ください。えー、今回はですね、まあ、早速お便り読んでいきますか。はい。えー、っとですね、お便り、えー、概要欄に貼っとくんですけれども、それだけではなくて、えー、スポンサード募集というものもやっていますので、もしよろしければ、チェックしてみてください。えー、毎回冒頭で、何々さんのご提供でお送りいたします。 っていう感じで言わせていただくので、ね、もし興味ある方はよろしくお願いいたします。はい、ええー、ちなみにね、あの、ごめんなさい。この本題入る前にいろいろ話してしまってるんですけれども、このスポンサー支援に関しては、まだ SNS では告知してないんですね。なので、まだ誰もこのスポンサー枠っていうものを買ってないんです。まだ0名です。なので、誰がこの1名を手にするか。で、ちなみにその1名の方っていうのは、やっぱりね、やっぱり一番最初っていう、なんかこの数字といいますか、 人っていうのは絶対に忘れないですよね。なので、もしよろしければ、第一人目になっていただけたらというふうに思っております。早速お便り読んでいきましょう。日本一周、いろいろと大変なことがあると思いますが、無事成功することを祈ってます。質問ですが、日本一周では47都道府県すべて回るんですかというお便りですね。ありがとうございます。えー、そうですね。日本一周では47都道府県すべて回ります。 はい。あのですね、まあ、あのトランスサロンには結構かなり前から2週間前ぐらいから記事に書いていまして、まあ、本当にタイムリーなね、情報をキャッチアップできていると思うんですけれども、あの、日本一周は今一応ね、本来は九州から回る予定だったんですけれども、あの、降水量がえげつなかったのと、で、キャンピングが2ヶ月で変ているのでえ、もしそこで足止め食らった場合に、もう日本一周成立しなくなっちゃうんですね。なので急遽、 あの、方向転換して、北海道から行くことになりました。で、今、北海道で収録しているわけなんですけれども、あの、出発したのが5日か6日ぐらいだったのに対して、今収録しているのが15日なので、10日間ぐらい北海道にいることになりますね。まあ、2日後ぐらいにはもう、東北の方に回ってしまうんですけれども、これなんで北海道にここまでいたのかっていうと、えー、理由は2つありまして、シンプルに北海道がでっかい度っていうことで、 すいませんあのめちゃくちゃつまんないこと言ってしまいました、えー。北海道はとりあえずめちゃくちゃでかいと。ということなんで、効率的に回るのが難しかった。だから10日間行ってしまったっていうものも一つだし、えー、もう一つ目は、えー、北海道以外の、えー、日本列島がほぼほぼ雨だったんですね。まあ、今、あの皆さんご存知の通おり、えー、梅雨前線が活発なので、めちゃくちゃ雨降ってるんですね。で、雨降ってると取れない表現の方が多いので、僕の今回作りたいシネマティックジャパンに関してはね。 なので、えっ、ー、と、一応、北海道からがっつり撮影して、で、えっ、ー、と、どんどん南下していって、東北から、えー、どんどん青森、山形、秋田、宮城みたいな感じでどんどん回っていこうと思っております。なので、本当に47都道府県全部回るし、えー、トランスタンメンバー、47都道府県全員いるんですね。 まあ、もう、それはね、今、1200人ぐらいサロンメンバーがいるので、あの、そりゃ、47都道府県全部いるよねっていう感じなんですけれども、47都道府県全部のサロンメンバーと直接お会いして、えー、まあ、ちょっと今悩んでるんですけれどもね、あの、いろいろと、あのー、コロちゃんが大変なので、まあ、直接会うってことは難しいかもしれないので、そこは検討するんですけれども、あのー、本当に全国各地回って、 全国各地の文化とか魅力とか人とかを発信しながら、あとはサロンメンバーに会ってそのロケーションの、まあ、秘密と言いましたらシークレットスポットも聞きながら撮影していこうと思っております。で、今回のね、えー、テーマなんですけれども、ちょっと日本一周、まあ10日目ということで、多分10日目かな。あの日本一周の あの、まあ、日本一周というか、まあ、このプロジェクトに対するその、なんて言うんだろうな、感想と言いますか、10日迎えてみてということを今お話していこうと思います。で、ちなみにね、今、社内には、あの、マネージャーのアンディさんと、まあ、クリエイターのね、マッツンは今いないんですけれども、ちょっとね、なんか、 撮影でもしてるのかわかんないんですけれども、あのー、まあ、なので一人でね、こうやって話しているわけなんですけれども、あのー、どういった、ま、感想があるかっていうと、えー、まずキャンピングカーでの生活は、あまり苦じゃないですね。あまりというか普通に苦じゃないですね。それはね、ちょっとね、北海道だからってのもあるかもしれないですけれども、むしろちょっと肌寒いぐらいなんですね。なので寝てる時も別にクーラーいらないし、扇風機いらないしっていう状況で、快適に寝れるんです。 これがじゃあまあ猛暑ってなってくるともうキャンピングカーで泊まれないっていう状態になると思うのでまあ現時点では全然キャンピングカーでの睡眠は問題なしと。で、ご飯に関してもあの基本的にサロンメンバーからめちゃくちゃもらっているのであのそれを食べてまあカップ麺が多いですけれどもカップ麺食ってえハイボールもめちゃくちゃあるのでハイボール飲んでっていう感じでまあ食事に関しても問題ないかなと。で、あとねプラスねそのコンテンツになるもの。 あの、映像制作として使えるものに関してはご飯入ったりしているので、基本的にはサロンメンバーからギブしてもらった食材を食べているんですけれども、えー、ちょくちょくそういった、あ例えば北海道で言うと海鮮とかね、海鮮の、えー、食べてる絵っていうのは、まあ、映像を映えするので、やっぱりそういったシネマティック関連でも Vlog 関連でも映像コンテンツにすべきだなって思ったことに関しては食べています。なのでそこはね、あの、全然食事に関しても問題ないですし、えー、まあ、 本当にキャンピングカーになって嫌だなと思うのは、あの、ハイボール飲むときの、その氷がね、ないっていう、冷凍庫がね、ないので、氷は毎回コンビニで調達するしかないっていうところですかね。一番のデメリットは。で、その他にですね、まあ、あの、運転に関しても、もうルールを定めていて、今回の日本一周で、えー、世界へつなげる、世界へ伝えるね、 動画で伝えるプロジェクトの一番のリスクっていうものは、やっぱり車を運転している時の事故だと思ったんですね。えー、その他で、まあ死ぬことってそんなないじゃないですか。基本的にその安全を確認しながら撮影していれば死ぬことってないんですけれども、あの、今回の撮影で一番死のリスクが高い、えー、体験って何かっていうと、やっぱり車の運転なんですね。なので、そこに関してはもう出発する前にもう全員、あのー、共有しました。 そこは。あの、絶対にその、一番僕たちが今回の旅で、えぇ、ー、思考を割くべきなのは運転についてだから、もうそこはもう徹しよう、みたいな。一人が運転しているときは必ず助手席に誰かが座って、えー、本当に二人で運転しているかのように気を配ると。で、後ろはね、作業とかするんですけれども、あとは一人の最長運転時間が2時間。そうすることによって、基本的に人間の集中時間、集中って、集中時間、 で、えー、2時間ぐらいなんですね。まあ、映画の2時間と同じなんですけれども、まあ、2時間経てば、ある程度集中は切れるし、なんか運転も飽きてくると思うので、あの2時間サイクルで回しております。 って感じですよね。だから運転に関しても全然苦ではないし、もちろんね、そのちょっと作業しなきゃいけないからって言って順番が左右したりとか、あの、僕とかはあんま助手席座ってないですね。あの、編集したいからデータ管理したいからっていう、まあ合理的な、ね、理由があるので、そこはちょっと不満に思ってるか思ってないかわからないですけれども、まあそういった状況になっていたり、で、電源に関しても、あの、16万ぐらいする、そういったなんてうの、電源バッテリー、 コンセントから、な供給できるやつがあって、まあ、そういうの買ったおかげで全然電源もね、今、だって、リチウムバッテリー充電しているわけだし、あとは、そうですね。まあ、あと水ですか水じゃねいシャワーとか。あの、風呂とかがないから、外で、ま、水浴びしたりとかね。ペットボトル、めっちゃ、<笑>ペットボトルサロンメンバーさんからもう、6K、6、6個入ってるやつ 1ケースを15個ぐらいもらって、もう水に全然困ってないんですよ。むしろ水多すぎて車めちゃくちゃ重いぐらい、アクセル踏んでも全然進まないっていう状況になっていたりとか、まあいろいろ大変なんですけれども、水はね、全然余っているので、ちょっとシャワーに使ったりとかしていますし、歯磨きも全然余裕にできると。で、銭湯があるので銭湯入ったりして、体の清潔感は保たれていて、そこで寝て、 朝起きてっていう感じで過ごしております。で、えー、Wi-Fi に関してもしっかりと、あのー、いいやつを借りているので、こういったポッドキャストの配信、アップロードもできるし、えー、データ共有も全然余裕だし、YouTube もね、全然見れるしっていうところで、そこに関しても全然、なんか、不満がないと。だから、今のところ、10日目なんですけれども、このなんか、日本一周プロジェクトでの不満っていうのが、 正直なとこマジでないんですよね。うん。なんか、まあ、どの景色も新鮮だから、なんか、早く家帰りたいなとか、もちろんね、テスちゃん、あの、子猫のテスラちゃんには会いたいなと思うけど、まあ、お母さんとかがね、兄貴とかがしっかり見てくれているので、そこも安心して、ええー、まあ、北海道に来ておりますって感じで、そう考えると全然不満ないな。もう、むしろもう、 あ, あと、あと5日ぐらいで4分の1終わりか、みたいな感覚なので、想像以上にちょっと時間ないかもなっていう、ちょっとリスクの方が大きいかな。うん、あと FPV もしっかり飛ばしているし、撮影に関してもまあ問題ないかなっていう感じなので、あのー、はい。充実した日本一周を行っております。で、本当にね、そのクラウドファンディングも、あのー、無事ね、終了して、えー、計320、 7万円ぐらい支援が集まりました。本当にね、ご支援いただきありがとうございます。そういったね、支援があるおかげで、こういったキャンピングが120万もするんですけれども、借りることができたし、ものもの機材も出発前に40万円ぐらい使ったんですけれど、本当にそれがあるおかげで、こういった充電ができているし、あとはヘリコプター乗ったりとか、あのスカイダイビングしたりとかもそういった体験を えー、コンテンツ化するための、まあ、諸々経費とか結構かかっていまして、えー、そういったもののサポートがあるおかげで、えー、今僕たちがこういったスムーズに撮影ができていますので、本当にこの場があるのは、えー、ご支援していただいた皆さんと、あとは日々応援してくださるそのサロンメンバーの皆さんのね、おかげだと思っていますので、えー、引き続き素晴らしいコンテンツを世界に発信できるように頑張っていこうと思いますので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。えー、はい、そんな感じで今日は、 日本一周について、えー、本当にカジュアルにベラベラとお話ししまったんですけれども、あの、ぜひ、あの、動画コンテンツ楽しみにしていただけたらと思っております。それでは今日のポッドキャストも以上となります。それでは皆さん、また明日